どうも六代目です、えー、今回こんなものを買ってきました。ということで、バッファローの、まあ、スタンド型マイクです。さあ、型式がですね、BSHSM05BK ということで、 某、えー、電気屋さんで1800いくら、まあ、1900円弱だったと思いますそれでは音声が変わるのでしょうか試してみますそれでは早速私の iMac に接続して設定をしてみましたああ、えー、今パソコンの前に 置いてみましたえっ、ー、とどうでしょうか少しは変わるもんでしょうかよくわからないので喋ってる側としてはえー、照明も買ったしマイクも買ったしあとは今注文しているウェブカメラバッファローのやつです7月中旬発売ということでそいつを待つのみだんだん体勢が整ってきました6代目は一体どこに行ってるのか 頑張ります。六代目でした。